ねえむいふわりだよ約束通り今日は、肩競技の解説をするぞふわりっ、じゃく型は、決まった技の組み合わせで演舞して、完成度を競う競技だよふわりも、動画で何回かやってるよねこうね、ゆったり力強い部分と、素早く力強い部分の、これ、緩急がめちゃくちゃかっこいいんだ 組手とは試合会場の雰囲気が全然違うんだよ組手はうわあうわあそれは押すイェ押す押すって感じだけど型はねこうねなんていうかこう押すこんな感じあとはシーンって張り詰めた空気の中でバーンって引き手のね なる音が気持ち い, いんだわ型競技も WKF のルールーを採用してるんだ試合で使える型は WKF が定めた約75種類予選から決勝まで同じ型は二度と使えないからいくつも型を覚えてくる必要があるしその中でも得意な型をどのタイミングに持ってくるかっていうので駆け引きも必要になってくるんだ。 こんな感じだ同じ名前の方でも流派によって内容全然違うんだよね空手ってややこしいのそういうとこだぞ勝敗は評価点方式で決められるよフィギュアスケートとかと一緒だねもともとは1対1で順番に演武して どっちが勝ちか多数決で決めてたんだけどオリンピックに向けてルールが変わったんだよね評価は技術点と競技点で決まるよそれぞれ内容はこんな感じ技術展は専門的で分かりづらいけど競技点は素人目に見ても分かりやすいんじゃないかな技術展 70% 競技展 30% の割合で評価されるよ 技術展の方が重要ってことだね演武は最初に自分が何の型をやるか名前を申告するんだけど上手い人は型の言い方から違うんだよパワーがあるちょっとやってみようか。 何言ってるかわからない。ふわりたちにはわかるんだ。これがおっふわり塾。そんな感じ。みんな肩競技のこと分かったかな。散水の方の男のフィギュアスケート。これで100倍楽しめるはず。それでは次回の稽古で。